金プリにせくぞ。ジャニーズカウコンがプレミア化、背景にガーシーもあおる、次に辞めるグループ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。年の瀬になっても、ジャニーズがこう正しい。10月末にジャニーズアイランド社長の滝沢秀明氏が退社したのを皮切りに、人気グループ。 q n g ド・ピンスの平野市を岸優太・神宮寺ユ太タが来年退場発表。週刊文春では、滝沢市のお気に入と言われるイムパクト ORS のメンバー全員が退場すると報じられた。また、これとは経路は違うが、生財ゾーンのマリウス派が大晦日のカウントダウンコンサートをもって、ジャニーズ事務所を卒業。 芸能界を引退することが発表された。中でもイムパクト ORS の退場報道はジャニーズ事務所も相当ピリついていました。カウントダウンコンサートではジャニーズ JR のコーナーが設けられており、そこに彼らも出演予定だからです。ジャニーズ内部ではなぜこんな話が外に出たのか、と犯人探しが始まっているようです。テレビ局関係者。 とはいえ、イムパクト ORS の解散は規定路線だったという。こうなると、プラチナカに拍車がかかるのが、ジャニーズカウントダウンコンサート 2022-2023 のチケットだ。料金は1枚9800円。ジャニーズグループのファンクラブ会員のみが1人2枚まで申し込みすることができる。 都市会費を払ってファンクラブに入るのはコンサートチケットを取るため、金プリだけで会員数は100万人近くいて、ほぼ全員がカウコンのチケットに応募する。すべてのグループの会員数を合算すれば800万人以上。こんな巨大なビジネスができるのはジャニーズだけですよ。音楽関係者。会場となる東京ドームの収容人数を5万人とすると、 チケット当選倍率は約150倍。30代ジャニーズファンによると、ただでさえ金プリの5人最後のライブと言われているのにセクゾのマリウスのラストステージにもなった。マリウスには関しては事前に事務所サイドが、カウコンには出ない、とアナウンスしていたのに、それを覆す異例の措置。おそらく本人の意思なのでしょう。おかげでカウコンチケットは超プレミアとなっている。 という。違法な転売は法律で固く禁じられているが、それでも転売サイトでは定価を大きく超える金額が付けられている。某転売サイトでは一枚数万円からで、座席場所によっては数十万円の値が付いている。関心理に立てば、最近の退場ドミノを見て、いつ自分の、死、グループに異変が生じるか恐れる部分もある。 一部メディアでは次にジャニーズ事務所を抜けるグループとして様々な名前が挙がっている。さらにガーシーこと東谷義一氏はオンラインサロン、ギャサイルで切り抜き拡散 OK の緊急性配信。イムパクト ORS に続くグループとして k i m i f t 2の名前を挙げている。ガーシー外輸にはキスマイが連日事務所幹部と話し合いを重ねている。と。 毎日幹部と話すグループにはその後必ず何かが起きるそうで、ガーシーは退去と予想しているようです。ただ、これに根拠があるかは不明で、ガーシー自身も無料で情報を解禁していることから、自身のオンラインサロンへの誘導を促すという目的もあるかもしれません。スポーツ上記者、カウコンを経て23年には一体何が起きるのか